パフォーマンス集団吐く道さ、はあ、さ あ, さあ胸耳照らす道はあていやかに 違う いました本当にありがとうございました。